見てていいただいてありがとうございます旅すする着物話馬尾ですこの動画はもし面白いと思っていただけたら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いしますさて僕のふるさと鳥取県を巡る旅その第2弾始まりますその行き先なんですけれども倉吉市実は山陰の小京都とも呼ばれていますのでその小京都の象徴と言われているものが白壁土蔵群ですその白壁土蔵群を散歩しつつ意外な歴史ロマンも 感じいただけるような内容にしたいと思います。是非楽しみにしていてください。ね、ね、というわけで今回の旅も始めていきましょう。 というわけで倉吉を象徴するこの白壁土蔵群にやってきましたここで探索をしながら山陰の小京都と言われる理由がなるほどと思っていただけるような内容の旅動画をお見せしたいと思いますでは始めていきましょう倉吉には日本ではあまり知られていない隠れた魅力があるんです それは、かれこれ4年ぐらい前に亡くなられた、鳥取市ご出身の谷口二郎先生の原作の漫画、遥かな町へという漫画の舞台になっているんです。この遥かな町へ、実は日本ではあまり知名度はないようなんですけども、フランスではとても高い評価を得て、谷口二郎先生はシュバリエ賞というとても名誉ある賞を受賞され、そしてこの漫画、遥かな町へは、フランスでリヨンの町を舞台に 変更しして映画化もされました日本でも映画化の話は持ち上がったようなんですけれどもどうやらいろいろな事情によって映画化には至らなかったようです。 さて、これが白壁土蔵ですね倉吉の町はもともと商人の町として栄えていましたそしてこの町には有名人がもう一人います元横綱琴桜佐渡ヶ岳部屋の親方はこの倉吉のお生まれなんです ここが横綱琴桜記念館です入場料は無料です今日は休館日のようですね毎週水曜日休館日のようなのでもしよかったら足を運んでみてください この倉吉の旧銀座商店街なんて別の名前も持ってるんですけど実は白壁の土蔵群をリノベーションした新しいお店がたくさんできていたりするんですね で, で、この界隈にはもう一つ歴史のロマンを感じることができるお寺があるんでちょっと行ってみましょう ここは大学院というお寺なんですが実は皆さんもよくご存知のあの江戸時代の伝記小説里見八犬伝のルーツになったある大名ととても密接に関わりのあるお寺なんです。 その里見発見殿のルーツになった大名里見家ですねの最後のお殿様はこの大学院で眠っています1年前になるでしょうか僕は立山も旅行させていただきましたその時に立山城を移させていただいてなぜ里見家最後のお殿様がこの倉吉の町に流されたのかそういったエピソードもお話をさせていただきましたもう早速見えてきましたねこれが藩を取り潰されてしまい倉吉に流されてしまった里見忠義公をはじめ とする家臣の皆さんのお墓ですここに説明板もありますちょっと手を合わせていきたいと思います終わりました